よし行けビジョン!<笑>「小池屋ポテトチップスグルメセレクトトマトとベーコンの焦がしチーズ味」「小池屋ポテトチップスグルメセレクトトマトとベーコンの焦がしチーズ味」 見ていっちゃいましょうトマトパウダーの原料として北海道産トマトベーコンパウダーの原料として北海道産ベーコンを使用とあります期待が高まってきますねそれでは 叩 い, いちゃいましょう開けますあっ袋を開けましたチーズとトマトのこの香ばしい は違いますねチーズとトマトのこの濃厚そうな香りがきますよそしてこれがポテトチップスですかいただきますお <笑>あのですねベーコンのしっかりとしたうまみを感じますねあとこの トマトの爽やかな酸味ですねうんチーズの味はこのベーコンの味を引き立てるぐらいのチーズの感じですかねんなんだろう ちょっとピザに近い味なのかなと思ったんですけど何だろうピザとはなんか違う感じなんですよねなんかトマトとベーコンのうまがこうチーズにのっかっているっていう味なんですよでもなんかピザとは違うんだよなみたいな あでもやっぱりこのベーコンのうまみがいいですねうんパリッときてベーコンのうまみトマトの香りと酸味がきてそして最後にチーズかなうーんどっちかっていうとなんだろう 最初にベーコンとベーコンのうまみがきてじゃがいもの味そしてチーズのこの香りとまとまっていく感じがきてで最後にこうトマトのほのかな酸っぱさで味がまとまっていくって感じですかねいやーでもね なんだろうやはりこのチーズのこのあのなんだチーズの味の強さがねちょうどいい加減なんですよこのトマトとベーコンのうまみが一番引き立つぐらいっていうかねう ん, う ん, うんまあだから っっぽいいいなななて感じでではないのかもしれないですね、うん、ちょっとうんトマトとベーコンがちゃんと主役になっててで、それをチーズが引き立てるって味でうんいやなかなかこれはいいですねこれは、うん、以上「小池屋ポテトチップスグルメセレクト」 トマトとベーコンの焦がしチーズ味でした。